皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月6日、超便利ツールの釣り堀で、ミノカサゴのキングサイズが釣れました。キングサイズリストも着々と埋まってきました。例によって、お庭の釣り堀に入れておきました。 サポさんでのネルゲル速攻撃破のやり方がようやくわかってきた気がしました結局のところサポート仲間の作戦を変更しないと安定しないってことですねサポート仲間の魔剣士がある程度ダメージを与えたら私に任せてにするんですねそして軽いダメージ調整と魔法陣を敷いてネルゲルの攻撃を見てガンガン行コウゼに変更するとあとはメラガイアーを打ち込んでお祈りするだけです